今日は私自身また埼玉トヨペットさんにお伺いしましてより具体的な商談見積もり、まあ、最終的に自分がこの番を買ってこの支払っていく最終的な金額、まあ、この辺についてをまあ割り出してきまして、まあ、ほぼこれで私自身も確定かなって思っているんですけれども、まあ、そちらの状況についてお話を少ししていこうと思います。 まあ私、ステッパーゴン乗りなんですけれども、まあ今回新しくステッパーゴンが出て、ステッパーゴンにしようって私自身思っていたんですけれども、その話も後ほどするんですが、最終的に比較をして、やはり新型ボクシーの SZ のハイブリッド、まあこれが一番お買かなと私自身、まあ今回思った次第です。まあそれについての経緯をまあお伝えをしていこうと、まあ、参考になればなと思いまして、お伝えをしていこうと思います。 でまず私、この商談をするにあたって、少しあの他の他社様と違うところがあるので、それについてまずお伝えしていくんですけれども、一つ目は、下取り車があるということです。で、もう一つは、私の場合は、ザンクレを使って購入するということになります。で、下取り車に関してなんですけれども、私はステッパー号2017年の ハイブリッドで今6万1 5 0 0キロ走ってる車になるんですけれどもこちらの下取りの金額が211万円ありますでザンクレで買ってる車なんですけれども最終的な支払い金額が129万1670円ということなので80万円だいたいお釣りが来るということで下取りすることによってそれを頭金として割り当てることができると いうことになります。なので、まず80万円のアドバンテージが生まれているということになります。はい。で、その金額帯で最終的にいくらかということなんですけれども、401万230円という金額になります。でこの金額というのは、新型ボクシーの SZ のハイブリッドで、なおかつ内装の装備、メーカーオプション、 それから付属品、ディーラーオプションと言われてるやつ。これが、ほぼ、フル装備で入った仕様のものになってます。それが、この400万、ジャストでだいたい購入が可能ということで、ハイブリッドでこの金額なのであれば、もう即、即断即決と言っていい金額になるかと思うんですけれども、まあ、私も、金額的なところでも、これで納得かなというところで、まあ、これで、ほぼ、確定と、まあ、いうことで、 新型ボクシーの SZ にしようということで今のところは考えているということですでこの400万というのはもともとは金額としては車両本体価格が374万円で値引きが今回あってトヨタさんの方での値引きが11万6050円という値引き価格になっていますホンダの場合ですと、まあ、10万円値引いてくれてるんですけどトヨタの場合はさらに1万6050円でかつさらにですねさらに 2 月, 中2月の27日までなんですが、さらに10万円の値引きをしてもらえるということがありますので、これ400万円じゃなくて、さらに10万円値引きなんで、390万なんですね、なるということになります。はい、ただ今、現状ではその値引きは今入れてないということになっているんですけれども、まあ、値引きすると362万。 とということになりますでメーカーのオプション価格が72万2700円付属品ディールオプションが29万2490円という金額この辺の詳細については後ほ ど, 後ほどご紹介しますけれどもそれを載せると463万9140円という、まあ、460万円ぐらいの車一番まあ主力的な価格 主力的な装備をついた車になると思うんですけども、その車が下取り価格、だいたい80万円ぐらい、差額で80万円ぐらいになるということなので、それによって、さらに税金関係、消費用と入れて、400万円という金額で収まるということです。<笑>まずここで、やはりトヨタの新型ボクシー、非常に買いやすいということが、 あるのではないかと思いますで、買いやすいっていうのは何が買いやすいかというとこの下取りの価格が非常に高いということですで、これ今211万なんですけれどもさらにもうちょっと高い金額で実は出してもらっていて納期の早いノアのハイブリッドであれば219万円だったんですで、私はボクシーがやっぱりいいなと思ったので、まあ、ボクシーにしたんで最終的なこの車の下取りの時期が伸びちゃうんで 車の下取り価格自体は安くなるということなんですけど、まあ、それでも8万円ぐらいの価格で済んじゃったということですだからノアにするとなるとさらに9万円安くなるということになりますでかつ先ほど今言いましたけどキャンペーンで10万円という金額が乗っかってきているさらに10万円の値引き金額があるということなので約30万円 してもらえといった状況になります値引きの金額が大きいということと下取り車両の価格が高いということでこの400万円という金額が実現できているということになりますやっぱここは非常にいっぱいトヨタさんが上手いなって思うところで私もトヨタはかなり久しぶりなんですけれども埼玉トヨペットさんって埼玉トヨペットって支店っていう名前になってます。 何々点じゃなくて支店とかってなってるんですけど埼玉トヨペットさんでしたら埼玉の中でしたらもう同系列の会社になっているということになるわけなんですけどもう規模としてはやっぱりホンダだとどうしても一つの企業がいくつかのディーラーを運営してるって感じになるんですけどトヨタの場合はもうそうじゃなくて支店っていうことになってるのでもう。 一つの埼玉県内が1つの店舗になってるっていうことになるわけなのでもう全然規模が違うっていうことになりますそうすると車の売り方も大きく変わってくるし当然車両の買い取り金額値引きも大きく変わってくると思います、まあ、それぐらいやっぱり体力が反社でもあるということで、まあ、それだけ車が買いやすくなってるということがあるんじゃないかなと思うわけです、はい なので、400万という金額。で、このメーカーオプションと付属品の価格の内訳ということなんですけれども、まずメーカーオプションに関しては、私、白を選びました。今回、色に関しては優勝色のホワイトパールクリスタルシャイン。もう白か黒を選べと。特に残価で設定して車を 買, えば買う場合は、もう白か黒ということになります。でなおかつ、これはポイントがつくらしくて、残価設定の価格に対してプラス 3% つくそうです。白か黒を選べば。 っていううのもあるそう で, すで、す快適リベンパッケージという HI というのが付いていて、これが14万8500円。ユニバーサルサイドステップ、これが3万3000円。で、テレビ、CD、DVD デッキ、これが7万4800円。で、これ付けなくてもいいかなって私思ったんですけど、これを付けないと、このディスプレイオーディオ、コネクト対応の 10.50 のディスプレイ、これが。 使わないいらしいですやっぱりだからこのテレビ CDDVD デッキとディスプレイオーディオの 10.5 インチというのはセットオプションということになっているそうです価格は分かれているんですけどセットオプションだそうですなのでこれは入れました LED ヘッドランプ LED タンランプ LED クリアバランスランプ AHS これが62700円 a t c 2 0 これが 27,500 円で。それからチームメイト。BSM、SEA、FCTA、LCA。これが 255,200 円。これが一番高いオプションになります。でディスプレイオーディオ。10.5 インチのディスプレイ。これが8万 8,000 円ということで、トータル72万7 0 0円という金額になりますで。先ほど冒頭でお話ししたんですけど、このチームメイト。25万 5,200 円。これが、 ついてるのとついてないのとでかなり納期が異なってくるそうです。で、もう一つは付属品。こちらは14インチの有機 EL ディスプレイ。これもね、大きいです。これキャンペーン期間中で14インチの有機、14インチのリア席のディスプレイが 78,980 円ってこれ半値になってます。なので実質30万円ぐらいの値引きになると言われ、言いましたけれども、さらに7万円ぐらい このディスプレイオーディオディスプレイで2引きが入ってるということになります通常はこれ15万ぐらいしますしなおかつステッパー号の場合だと15万ぐらいするんですけどこれちゃんと2引いてくれてますんで半値になってますそれから盗難防止付きのナンバーフレームこれ付けなくてもよかったんですけど6710円まあこのぐらいだったらいいかなと思って付けましたそれからもう一つはこちらのグラスコーティングセット15万円っていうやつこれは 今回のキャンペーンの中でもう一つ今お話しするんですけれども私ザンクレを今回また使いますで残ンクレジットを使う条件としてこのガラスコーティングの4点セットっていうものとこのスマイルパスポートというものを付けないと通常だと実質の年利が 4.9% なのがこのガラスコーティング4点セットとスマイル パスポートっていうのをつけないと残価を組む時の金利が 4.9 なんですでこれを入れることによって 3.9 になるということになりますので、まあ、最終的にはこれ自体をつけることによって 1% 金利が安くなるわけなんですけどだいたい5年間で見るとこのコーティング自体は5万円でコーティングを載せたというぐらいの価格になるので、まあ、つけるかつけないかっていうのはすごく考えたんです。 つけて 3.9 の金利で払うかつけないで 4.9% を払うかというと5万円払ってガラスコーティングをした方が得だよという判断でこれは入れました。でフロアマット5万6100円それで最終的には29万2490円という価格になっています。で先ほど冒頭でお話しした通りで 下取りののの費用を差し引く前の価格の463万9140円で、下取りと消費用等を入れて、401万230円という金額になります。で、もう一つ、これよく YouTube の動画とかでみんな、定裁を気にしてるのかよくわからないんですけども、残価の話をね、あんまりしないですよね。で、車安い高い決める上で何が重要なのかっていうと、 車の価格じゃないんです車の価 格, 価格だけで見るんだったらそれはキャッシュで買う人はもちろん車の価格だけで安い高いというのは判断できると思うんですけれども実際はみんなそうじゃないです。で私も別にキャッシュで買えるんだったらキャッシュで買った方がいいかもしれないけれども今日のトヨペットさんの話だとキャッシュで買う人もその置かれてる都市によって傾向が違うそうです。 私が今いるところに関しては結構古い町なので年寄りも多いんでキャッシュで買う人が多いらしいんですけれども大宮のの方方ととと、かか戸田ででですす。残価で買われる人のが多いいらしいです結構そこは意外なところかなって思うんですけれど意外と物価の高そうなところの方 に, 方に限って物価の高そうなところほど残価で買われる人が多いということなんです。 なので特に残価設定で買うっていうことの方が私自身も割と一般的になってるんで残価設定も含めた中で最終的にノアボクシーが安いのかステッパー号が安いのかっていうことを判断する必要があると思うので結構ね考えた方が残価設定のプランに関しても念頭に置いた上でどちらが安いのかっていうのを確認した方がいいと思います。今回トヨタに関しては、私 こちらは400万円で今回回、組んん。でいいまます。で60回でボーナス払いは入れてませんでそれで実質年率としては 3.9% 少し高いイメージがあると思いますステッパ号の場合ですと今ホンダクレジットは 1.9 になっていますでもトヨタの場合 3.9 なので最終的な手数料としては結構高いです正直手数料としてはこのトヨタの見積もり上では 出ていないんですけれどもだいたい60万円ぐらいの手数料が乗ってくるということになりますただし最終の支払い正置き価格が非常に高いですと言ったの場合それが190万7400円もうこの下取りした後の価格の4万円と比較してもそうなんですがだいたい 50% ぐらい 50% で正置きしてくれるっていう 心ががあるのので結果的にに毎月の支払いが非常に安くする最初は4 7,555 円なんですが毎月4万 5,300 円の50株バらいボーナスないですこの金額で乗れてしまうということになりますなので非常に現実的な価格でボーナスもかからないんで非常に現実的な価格帯で乗れるということになりますでこの 3.9% もちろん高いです ホンダの場合ですと 1.9 でだいたいステップワゴンで残価クレジットを組むと30万円ぐらいに大体になります。でその30万円というのをじゃあどこで埋めてるかっていうとトヨタの場合ですと先ほど言いましたけれども値引きで埋めてるっていうことです。 先ほど30万円ぐらいの値引き、30万以上の値引きがあるよってお話ししたんですけどトヨタの場合は30万円金利が高い分その30万円で金利分を埋めてるという感覚になりますホンダの場合のホンダファイナンスで組むクレジットの場合というのは毎月の支払い金額が非常に高いで私もその試算をしてもらったんですけれども 毎月の支払い金額がスパーダのプレミアムライン大体470万円ぐらいの車両価格になるわけなんですけれどもそれでたい6万4 0 0 0円ぐらいになりますで毎月6万4 0 0 0円だとちょっと高いかなっていうのが、まあ、正直なところだと思うんですけれどもそれに対してトヨタのノアボクシーに関しては価格的には4万 5,000 円になりますからもう全然価格がもう2万円ぐらいす 高々2万円って言いますけど毎月のこと考えたら2万円ってかなり大きいと思うんでまあこちらのトヨタの方が非常に支払いやすいということになりますでなんでこんなに実質年率がトヨタの方が高いのにトヨタの方が毎月の費用がホンダよりも安いのかっていうのはこの据え置き価格が全然違うからですホンダの場合の据え置き価格って120万円12030なんです非常に据え置き価格として低くなってます トヨタと比べると70万円違いますので、それが今回のこの毎月の金額にかかってくるということになります。だそこもやっぱりトヨタのクレジット実際支払いのプランに関しては、すごい上手いところだなって思います。金利が高いんだけど金利が高い分を値引きで、車両の値引きであったり、下取りの価格であったり、それからキャンペーンであったり、そういったものから捻出して、 最終的にはホンダと変わらないぐらいの 1.9 の金利で金利相当で車をどうぞという形でいかがですかと。で極めつけが最終の支払い金額車の価値車の価格自体も残価設定の金額としては半分だって私が今回車の私が今回 車を買う400万円という金額に対してだいたい半分ぐらいの金額が残価設定という金額になっているので、まあ、そこがかなり高いというところ高く設定できるというところで支払いが毎月の支払いを抑えて車を購入することができるということで最終的な僕の決定だというのはそこにあります最終的に私がステッパンゴンじゃなくてやっぱりトヨタの ステッパーゴンではなくてボクシにしようと思った最終的な決定だというのはここの支払いのプランのところにあります。やっぱさすがトヨタさんだな、トヨタじゃないとできないプランだなということで今回新型ボクシーにしたというのがあります。で、最後になるんですけれども、まあ、支払いのプランが払いやすいからトヨタにしたというふうに聞こえたかもしれないんですけれども、まあ、私もステッパーゴンも実際に、まあ、見てみて、まあ、最終的には2月の19日 自社見れる機会というのが北関東の茨城の方に行けば見れる機会があるのでそこで見てこようと思っているんですけれどもノアボクシーとで車自体の優位さってどうなのって見た時に私はボクシーに関しては先進性が非常に高いということハイブリッドユニットに関しても今回新しいものに変えてきましたし安全装備 セーフティーセンスやトヨタのチームメイトこういったものがついているとまあいうこと、まあ、そこがやっぱりすごく先進性として非常に高いなっていうふうに思いましたでかつブランドとしてももちろんトップのブランド的な地位を確立してるっていうところもあるわけなんですけれども車の先進性というものがやっぱ非常に高いなと思ったのが今回私正直 ボクシーだなと思いました。ステップアゴンはどちらかっていうとパワーユニット自体はパワーユニット自体もキャリーオーバーですしホンダセンシング自体も今の現行のシビックに乗ってるものがそのまま持ってきてますしじゃあ何が変わったのって言われるとデザインが変わって車が大きくなったというところぐらいしか私個人的にはちょっと今回は今回のステップアゴンのモデルチェンジでは 思わななかったったていうのがが残念ながらありますデザインで車を買う人にとってはもちろんステッパーゴンの方がいいかもしれないんですけれどもデザインでもちろん買うっていうのもいいと思うんですけどもデザインで買うんだったら別に今の現行型の RP5 でも十分かなって私自身思ったわけです。でも RP5 から乗り換えるっていうことを考えるとより先進性の高い新型ボクシーの方がいいよねということでやはりステッパーゴンよりも新型ボクシーの方が 魅力を感じてしまったったていうところもあったと、まあ、いうことになります。はいまあ、ということで今回、まあ、私ずっとステッパーゴン乗ってきたんですけれども、まあ、新型ボクシー最終的な商談をしてきたわけなんですけれども今回新型ボクシー SZ のハイブリッドこちらの方のまあ商談の内容それからステッパーゴンから新型ボクシーに変わった経緯について、まあ、今回お伝えをさせていただきました。今ミニバン、 ホンダとトヨタで競ってますけれども商談車の乗り換えを考えてらっしゃる方多いと思いますのでぜひ参考にしていただければと思います最後になりますが当チャンネルでは車用りカー用品のレビューを行っておりますのでぜひ興味のある方はご覧になってみてくださいまた最後になりますがチャンネル登録・高評価いただけますと今後の動画配信の励みになりますのでぜひよろしくお願いいたしますそれでは失礼を いたします